ではいただきますそこまでバターの醤油香りやしょうの味がしたわけではないですけ、ね、ど、よければあっさりしてる、悪く言えば味がちょっといまいちという感じでしょうか。 フン と, としたナゲット自体は美味しかったのでちょっとデータとしか言わとな念からなのでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけてと嬉しいですエン